宮城県戸目市より初めて参加していただきますカイドウ医者にの皆さんですエンデタイトル忍の目の空よ椿作島男性衆の力強さ女性の艶やかさをテーマに表現します皆さんの心に響く踊りをお届けできるよう精一杯頑張りますというコメントをいただいておりますそれではカイドウ医者にの皆さん よろしくお願いします。<笑>皆さんこんにちは。はじめまして。宮城県の会場しゃりと申します。はい、えー、今回あのこの月の山のさこいさんは初めて参加させていただきます、えー、私たちも3年間、コロナ禍においてイベントがなくなって活動が思いできなくて寂しい時期が続きました、えー。やっとこう。少しずつ。 イベントが再開されて、私たちもあの宮城県だけではなくて、県外のイベントにもこうして参加していきたいと思います、えー、本日はこの人数ですけども精一杯踊りますので、5000よろしくお願いしたいと思います。それでは参ります。街道処理2023東雲の空よ椿作島精一杯をとります。5000よろしくお願いいたします。 そうした姿がとっても魅力でした魅力的でしたありがとうございました